こ, こに敷いたらか、それが戻らなくなっちゃったのえあのあれが、帰えなくなっちゃったのお前、みんなに迷惑かけちゃってあのー、長い時間だからギア、ギアが入んない ね, ねダメだ、ダメになっちゃったのえけあのこれがこっちえあのストップはしこっちああこれがうん、できなくなっちゃった困っちゃったの、うん、そんなこと初めて、こんなエンジンかかってるねなんかヘカ動きました よかったありがとうドいやすみませんブレーキをを、うん、こ, これ変えるにるととときブレーキなないい入らも強く踏まないとこ れ,、ね、これ入んないあっそれアクセルじゃないブレーキブレーキブレーキ間違えた だから ブ, レーキブレーキ踏まないとこれ入らない、ね。踏踏踏踏んん、ね、んで踏んででただ。そうそそそそそう、ううう、う、まあ、あ, あそうそうそう、これれれ間違えなな、はい、はいよにね。ね。ててててブブレレーーキキっっっっっっっるととと、とややばくくららさ今ちちむ入かょみ あ、る。帰るでしょすみません。いや、感謝、感謝。まあ、困っちゃって、ここで止まっちゃったから。ぶ、ブレーキね。はい、すみません。すみません。よし。